ディスターブドボード来ましたなんか見つけちゃった霊障じゃなくてよかった早めにお子見みに行くか。 話した瞬間にスキルチェック来るのやめてキラーはリンカ リンダし治療はまずいか。治療しに来ました。独学者のトークンで最初遅ってごめんね。肉壁入ったのかな救助行ってくるね。 余裕の周りうろうろしてるね見つかりませんように今のうちに行っちゃうかおエースも来てくれてた。 猶予で逃げろーアダム頑張れ発電機早く回さなきゃちょっと離れるか救助大丈夫そうだね 発電機回しきりたいトークン貯めるチャンス1トークンしかたまらなかった。 手物無い付けたいなこれって僕が追われてる後ろにいた あオブセが追われてるあ治療してくれるメグありがとうエースすごい頑張ってくれてるなー。 もう少し奥の発電機から回した方がいいかなメグもついてきた。んメグどうしたのエースも今はチェイスしてないみたいだね。お、エース。リんなできたよ。 変なとこ来ちゃった全然持たなくてごめんおお二人ともナイスノーワンじゃなくてよかった障害物が少ない場所だから隠れにくいかな これはちょっと厳しいかなえいミ、ありがとう。メぐ治療お願い。 え、どこ行くの危ないからもっと離れて。じゃあここでお願いします。ありがとう。急いで助けに行かなきゃ。あ、メグが切られた。ダメだ間に合わなかった。これはまずい。全然間に合わない。 どっちを先に助けるべきかバレちゃいけないやつ。 変えてくれるならメグだエースのことは任せて戻ってきてるエースの後ろは僕が守る エースの引き返しがうまくいったねメグもゲートまで行けたのかよかったよしぼくらもゲート行こうスミスくんれ受け取ってえいいのおじさんからの気持ちだよじゃあもらっちゃうありがとうあちょっとどうしたの これだけやらせてトーテムいじりたいの眩しいから照らすなって手元がよく見えるでしょリンが来てるよあとちょっとだったのにおとなしく帰ろう